はい。 会うこと叶わぬ人に会た<笑>いたい。思いゆくの罪とか今、血の果てまでも終える。 く <laughs>。 父のエネルギーが目に入り、主メ様はあの世へ。 y o h